この異変は欲望渦巻く歌舞伎町おいキャサリン本めん眉毛つながりかけてんぞ手入れしとけよちょっと反ってきますすみませんどうしたい張り切りすぎて眉毛落と し, しまったか<笑> 眉毛がつながりそうな方は速やかに毛を剃り落としてください。体験敷いて歌舞伎町を完全封鎖すると聞きましたが今調査中今年でこちカメが30周年なんですが今回のことは関係あるんですかね手を後ろに組んで眉毛を見せろいいら眉毛はまだつながっていないようだな。わかっていることを眉毛がつながったものは自我を失いこの短期間で数を急激に増やしたのはその感染力になる。<笑><笑> 手ひどくやられちまってねやつらにハテゴマお前は死ぬんだこれ誰だだうれしそうにすんなうぜえおあれはさあマユトの大軍が迫って<笑><笑>一体、現在町の中はどうなっているのでしょうか住民のアピが気づかれます江戸は一体、どうなってしまうのでしょうかうちに帰ったら必ずうがい手洗いはせんなってばウイルスなめんじゃねえ 君の姉上はもはや姉上ではなくおっさんだ。何か指示を出しているぞ。やつらめ、そんな知のを有しているのかいさあーー来たぞ。最強だ最強のマイゾンが誕生しちましたエレベーターが来たわはいこっちああいやいやいや !1、2、3、4、5、6。ああ、大丈夫だ。俺にお前に、カグラ、ゼラにサッチャ、ハセガさん、これ。 ぶっちゃけ長谷川さんじゃねどっからどう見ても北ねぇグさんだろうがもういいですあんたらみたいな白雄者にもう頼みません開くな、うん、閉じろ閉じ、えー、長谷川さんお前まさか長谷川さんを助けて…痛な繋がった舞よ。それを出すのようぉ、ん、うわぁ私がやるわ あ, あ, やあとは俺に任せろ、まっ ウイルスに唯一対抗できるワクチンその空に無事巻いてやつらすぎて解決やがった 僕らの国がそう呼ばれたのは、今は昔の話どろせても忘れられてるアルチャチャ入れないでくださいよが、アバン終わっちゃうおぉシンパチ転んだどんくさいやつだなおぉ出たかっこいい自分で言うなよハイ、はい、トレのご時世に僕となんぞぶら下げよって〇〇こぼれちまったじゃーねえか危おぉわの登場性あるよスタイチューンチャンネルはそのまま背景書くのも面倒くせえし ほんとめんどくせえな漫画描くのってチーズンスパンになりたい奴つを切ったのは俺じゃないなあメニザクラよエリザベス先輩そんな甘っちょろいもんじゃねえんだよ俺たちは確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれないい全力で貴様をぶったいける<笑> 見られなかった新たな信号とか言えばやつらみんな騙せるある。おい、お前この船の船員あるか。<笑>いやもう一度はアフレコしてみたかったなんだ。全国の高すぎファンに殺されますよ。金時、セメニャ。聞こえねえのか。いや、聞こえるわけねえよな。ラブハンドピースじゃ。カツレで。お前さん以前金時と一緒にあの春雨相手にやらかしたらしいじゃねえか。<笑> やってお前か！じゃあここからは新戦組編です。というわけでお送りしました。今日の金玉いかがだったでしょう？グダグダだったある。来ちゃ。あそってそんな先のことはわからない。こんなチビで弱虫な奴がお侍なんてなれるわけないんだ。きゅうちゃんは誰よりも心の大きな侍になればいいんだよ。僕が心の大きな強い侍になったら。 今日はあのゴリラじゃなくてイチカタハンが来てくれはったわ最近ゴリラがおとなしくなったと思ったら今度はあなたですか上司と部下で一人の女を取り合いなんてまるで昼ドラだわ土曜9時にマヨラー探偵とか色物系ですよね誰が迷ったんだ月9顔じゃねえか。何回目のプロポーズ顔じゃねえか。近藤さんはカサスに出てくる死体顔です。どうか局長の女房に俺たちの姉さんになってくれあの人も味噌地近い。 世間体も考えろってんで上の方から来た見合い話なんだがあの子かわいくね？年おそらくこの話飲む微妙に近藤さんと違うよそっちは物本だよお願いだ姉さん今の局長を止められるのは姉さんだけだ深すぎるんですけど情も毛も彫りも深すぎるんですけどこの通りだ姉さんスカスカの飲み子しか詰まってねえだろうが<笑>もしもし近藤さんやっぱり無理だったもう覚悟決めるしかねえな 僕の大事な人だ あ, あチビスケが何の名前言ってんだ焼げるぞそれからガキンチョお前も来いガキンチョなんかじゃない野牛キューベイだ き, きゅキュウチョンよし昼飯にすんぞうっまだ豆。 おい、今度何やってんだ、まあ、無理もねきか見合いなんて初めてだもんな見合い写真よりずーっとべっぴんでいいよすっかり舞い上がっちまってなちょいとゴリラっぽく写ってるがいいよ実際はただの彫りの深い美人だっつー体中けだらけになるかしこまり方って何頼むぜ今度お前に地球の命運がかかってないとお前が思ってるより三倍美人と思ってましょ んばいでかいゴリラだけどどうしたとえちゃんいえ今ゴリラがいたような気がしたからバブルス姫は何かご趣味とかは緊張すぎてウッコしたくなってきた<笑>適当にウッコっていうか絶ン混じれば通じるはずだおい何これ何でついてくるのおじいさまから武者修行の旅に出たとは聞いていたけれど<笑>約束通り強くなって帰ってきたおじゃ で上から変わらがああ、これらが錦匹。だいたい修理終わったんで、また水が漏るようなことがあれば言ってくださ い,、はい。姉上がどこの馬の骨とも知れない男と朝帰りなんて。やめて。 そなにモテないからって、常にゴリラと交際スタートあるか。絶対ゴリラと見合いしてただってケツが裂けても言えねえ。冗談よしてくれよ。これペットだよペット。どうしよう。これ食べなお前王女に何食わしてんの。王女って何よ。食い物粗末にすんじゃねえ。いいかこれ以上ここにいたら王女に何されるかわからん。ああ。おめえ、リマへの姉上に何してんだ。 君がそんなことではタエちゃんも心配で家を出られんだろう。僕とタエちゃんを幼いと目てとになる誓いを共に立てていいなと言った。君の姉上はもう遠い昔に